間違いないです。<笑>似てるなって思う動画。四十五秒。足をこう開きながら、下を回ってこう。はいはい、はい、かりましたむず。四、四、四十五。はい。四十五秒。五点。いや、むずいよ。四十五秒。五点。二。神経伝わってないんだから、手に。四十五秒。五点。で、パラパラ。<笑>できーね。ブー いやむずっい<笑>行きます絶対やりましょう全然斜めにバッて右からですね大体右足開いて右斜め上から左で使ってない手は背中使ってない手も考えなきゃいけないって考えたら使ってるのと一緒なんですけどね<笑>確かに でもいやうまままた始は四十できるで、算数ドリ ル, ああ算数ドリルは終わわりりせん あ, あ、一緒なんす、ね、そうです、ねそとか入れ替わって面白いです ね, すね<笑>それは面白いっすね。<笑> 混ざんなよし。い<笑><笑><フ><笑> 四十五。四十五秒。もう筋肉という筋肉使って締め付けて動いてます。<笑><笑><笑><笑>エグザイルみたいな。ハンタさんでしたー。<笑>すみませんお願いします。お願いします。お願いします。<笑>お願いします<笑><笑> もう一回撮ってったことなくてこのスピード速いんですよね速いと思います普段踊ってないのでで文慶さんがおっしゃってるんでその実力見てください見てください本当に<笑> 行かないはいと<笑>いうことで、はい、どんくらいですか、ね、でも意外と三十分ぐらいで。 めっちゃ早かったと思います。いやいやいや、<笑>早かったにしては下手すぎるでしょ。<笑>僕踊ってみたとかやったことなかったんですけど、うん、楽しかったです。あ、良かったです。僕も緊張しましたけど、はい、あのソファー柔らかかった。良<笑><笑>かった。めちゃくちゃいい思い出になりました。<笑>ありがとうございます。またお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。